はい。はい、なでます。はい。はい。 しいけど少しずつ体調良くなってきてるね今日が土曜日で火曜日までには万全の体勢に持ってきますボクサーみたいだね頑張ろうジャンク。ご飯の時間ですそして これは人人間間用ですくっしゃめくっしゃめ。 お揃いです。えー、散歩のついでというのはなんですがじゃんけんの手術がうまくいくように神社に祈願しています、うん、この神社にはですねこのへこみのあるこのおっ石というのとこれが男石 ちょっとエッチなことですよねこれがパカッと割れたという何かがここに書いてあります<笑>一回読んだんだけどちょっと忘れちゃった、えー、境内は何か工事をあ木を切って抜けな折れちゃったんだ ん, しんどくかもしれないですけどさあ ジャンプの手術についてと、えー、仕事が飛び切り愉快な仕事が来る<笑> お, お願いをしてきました。ただいまー。<笑>ただいまー。神社にもお参りしてきたよ。長い散歩と。もう今一時間半以上歩いちゃった。 はい、はい、撫でますんなんですか、はい、これは甘えなきですね。 はーいジャン君の分もやってるんじゃない、うんね、そうか、うん、ジャン君ちょっと今無口だからねジャン君もン君きっとね手筋、ね、したらねまた戻るよね元気になろうぜ、うんうん、一応ジャン君のだけ値段高く<笑>お再生してるから<笑> おおいおいって思われてると思うけど神様ジャン君が風邪っぽい状態だったのでずっと寝ているわけですね。で寝ていた 時間はトイレにあまり行かないので、えー、ま膀、あ、胱炎だと思ってたら欠席だったのでですね欠席さえ取れればこのトイレに頻繁に行くっていうのもなくなるのかなともっと早く気がついたらって思うんだけど早く気がついたら今度はね結石の大きさが悩ましい大きさなわけですよね今はもう大きくなっ いるのを発見できたのでもうお腹を切るしかないということにはなるわけですまあ何はともあれえー、ちゃんと健康になってもらうことをまず第一ですねえー、今日も神社にお参り行ってきたよポンちゃん パンちゃん。あまいんぼのポンちゃん。あまいんぼのポンちゃん。た呼ぶようになるとは思ってなかったよ、パ ン, ンちゃん。クールビューティーが売りじゃなかったんかい、パンちゃん。パンちゃん、いいね、パンちゃん。おいちゃん嬉しくた、散り上がっちゃいまちゅう。パンちゃん。 で毎晩布団を敷こうと思うと向こうの…あ、もう行く行かにい向こうの部屋のタンスの上でなでなで要求…結構ある…辛いんですけど<笑>私布団がちっとんを敷ないんですけど私はね、あそこ届かないからね<笑>あそこの台に…ステップの台の下に乗ってから<笑>ポンちゃんをなでなでしますねじゃ 「幸せになるために誰もが生きているんだよ」「冷たい夏は今日も通り雨」「きっと闇に飛び交うホタルに」 「君がいた」 死ぬまで抱きしめていようと」「まだ光がささやか」